今日ご紹介するのはこちらの GR ヤリスこちら GR ヤリスの RZ かなと思ってたんですけれども、実はこちらは 1.5L の RS になります。外観はもう GR ヤリスなんですけれども、中身は 1.5L の NA エンジンというものになっております。で車体自体、プラットフォーム自体は GR ヤリスの RZ やハイパフォーマンスと同じだと思いますので、まあ、車体の性能、走り、 運動性能、まあ、その辺を見ていければなと思いますので、まあ、こちらのご紹介を今日はしていこうと思います。でまずこちらの車を乗る前に、軽くご紹介ということで、まあ、こちら、ぱっと見は普通の RZ とかハイパフォーマンスと変わらないんですが、まあ、この辺のダクトがなかったりとか、あとはこちら、キャリパー自体が型持ちのキャリパーになってたりとか、まあ、この辺を見ると RS だということがまよくわかると。 思います、まあ、もちろん後ろに来ましてもこのようにこちら赤カリッパーではありませんので、まあ、RS の装甲であるとで当然ローター自体もドリルローターではなくて普通のスリットローターではないものになっておりますで後ろ自体は特に見て回ってみても普通の GR アリスとは大きく差別化というのは図られてないんじゃないかなとは思います でこの 1.5 であっても、ルーフはカーボンルーフを採用しているというところも、非常にここはいいところなのではないかなと思います。あと見るべきポイントとしては、車内になります。で車内は 1.5 リッターのバージョンになりますと、まあ、シート自体もこういったスポーツシートのファブリック素材のものになっていると、まあ、いうことや、こちら、 ステアリング自体も、まあ、GR とは書いてあるんですけれども、まあ、これは2ペダルのオートマになりますので、まあ、オートマですとパドルがついているというところがマニュアルの 1.5 リッターターボとの違いになりますで。こちらはオートマになりますので、こ形のオートマのシフトになっております。はいまあ、こんな感じ で, でリアは当然ながら、 こちら見ていただくと非常に狭つかまるところもないということなので、まあ、後ろは補助席的な、まあ、荷物を置いたりとか上着を置いたりとかするために使われるような、まあ、そういった空間になっているというのは共通して言えるところかなと思います。であとは まあ、GR ヤリスですと、ここのところにバッテリーであったりとか、あとは、えー、ウォーターインジェクションがついてたりするんですけれども、この車は、まあ、それがついていないというところなので、まあ、ここを見ていただいても、1.5 リッターの NA だということがお分かりいただけるのではないかなと思います。ついでにエンジンも一応見てみたいと思います。 エンジン自体は 1.5 リッターの3気筒の NA のダイナミックホースエンジンが積まれております、まあ、こちらの方も普通のヤリスとでヤリスクロースとも大きく変わらないユニットかなと思いますけれども 1.6 リッタータボと同じ3気筒のエンジンが搭載されているということになっています今試乗させていただいておりましてこちらの方は 1.5 リッターの RS になりますで乗ってみた感じ 車体だけはやっぱり GR アリスなんだなっていうあのー、このしっかり感車のしっかり感それからタイヤの接地感その辺はねすごくビシッと感じるものがあってやっぱただものではない車なんだ車に乗ってるんだなっていう感覚がものすごくありますで僕 BMW 昔乗ってたんですけど BMW のあのー M スポーツ、まあ、今だと M パフォーマンスとか昔ですともっと前です と,、えー、と M テクとかあのその辺のイメージになると思うんですけどそういった車ですねどちらかというと。 M パフォーマンスとかもエンジン自体は BMW の普通の BMW と変わらないんだけども足回りとか、まあ、タイヤホイール関係とか、まあ、その辺が強化されてるっていうのが、まあ、M スポーツだったり M 特だったり M パフォーマンスだったりするんですけれどそういう感じの車ですねなのでこれ FF で4区ではなくて FF なんですけれどタイヤ自体がやっぱり円形の極太のタイヤホイールを履いてる分すごくタイヤの グリップ感感っていうものをすごくこう感じなががら走ることができます。で、ステアリングのこの操ー感味付けなんかもものすごくやっぱりタイヤのこの極太タイヤを履いてるんだなっていう感覚そのぐらいのこうーダ感っていうのがこうステアリングを握ってるだけでビシッと伝わってくるものがあってすごく車乗ってて楽しい設定になってるっていうのが。 すすごく特徴的ななとところろかなと思います、まあ、もちろんエンジンだけで言ったらこれ 1.5L の NA で普通のヤリスのエンジンなので物 足, 足りなさみたいなものはもちろんあるとは思うんですけれどもでも普通に移動するという。 で、まっすぐ普通にクルージングして走るということにおいては、この RS っていう名前はロードセーリングっていうことだけあって、高速道路をこう快適に、静かに乗り心地もよく快適に走るという意味においては、すごくあのその車の性格が体現されてて、非常にあの心地の良い車になってるなっていう印象がすごくねあってね、いいかなと思います。でやっぱり 1.6 1.6 リッターターボに比べると、こっちの 1.5 リッターターボが 1.5 リッター NA なので、まあ燃費も非常にいいですし、まあ何より、やっぱりレギュラーじゃなく、あの、オクじゃなくてレギュラー指定なので、まあそういった意味でも、見た目だけがとにかく、あの、ヤリス、GR ヤリスの見た目だけでいいという方にとっては、まあすごくいいですし、で、実際乗ってみても、 こうやって普通に転がすだけっていうことなのであればもう全然過不足のないあの走り味にもしっかりとなってるのでこれはねこれですごくあの性格がはっきりしているうわ車になってるなっていうことをすごくね感じますで 1.5 リッターのやっぱりダイナミックホースエンジンっていうことだけあってすごく。 この下のトルクもやっぱりしっかりとあるし、エンジンぶん回さなくても全然移動できるので、3気筒 の, こ の, なんか、ね、あの軽自動車っぽい音みたいなものも全然感じられないですし、回転数 も, もう常用回転でいったら1000回転、1500回転ぐらいの領域で走るわけなので、全くエンジンの音も聞こえてこないといったような、まあ、そういった感じですし。タイヤ自体も あのスポーツタイヤ履いてるんですけれども、全くロードノイズなんかも、全くこう耳に残らない、しっとりとしたロードノイズ、まあ、周波数帯で抑えられているので、全然車酔いとか、なんか車乗ってこれ、嫌味のある車だなっていう感じというのも、全くしてこないですし、これはすごくいい車だなって思います。 今私あのあシャ屋でフィット乗ってるんですけど、まあ、フィットも あ, のあれは5ドアのハッチバックなんですけどこれは2ドアのハッチバックですけど、まあ、もちろんこっちの車の方がまあよりコンパクトですでもコンパクトでありながらもしっかりと極太タイヤを履いてて、えー、路面にこうへばりつくような感じで走ってくれるので、まあ、よりこうスポーツスポーティーなあの走行を をしてくれるまあ、そういった安心感の高い車に仕上がってて、まあ、非常に好、うん、感度としては高い車になってるかなと思います。 でこれは確か、えー、とこれだけの装 備, か装備だったかちょっと忘れちゃったんですけどあのブラインドスポットモニターもこれついてますんで、まあ、そういう意味では本当に一般路を安心して、えー、気持ちよくこう走るという、まあ、装備がしっかりとこう充実しているで一般の走る上ではもう2ペダルの方がむしろ、ね、あの走りやすいですし、まあ、乗りやすさという意味においてももちろんいいですし。で これはサイドブレーキがついてない電動パーキングブレーキですし、まあ、電動パーキングに慣れちゃうともう全然こっちの方が一般道走る上ではねあのジムカーナーとかやるんであればもうサイドの方がもちろんいいんですけどもう普通に一般道走るということにおいてはこの電動ブレーキで十分ですしあとドライブモードもしっかりと選べますパワーモードとエコモードと、まあ、選べますんで、まあ、そういった少しこう二面性のある走りというものも楽しめますし まあ、そういった意味では全くこれはこれであの全然外しのない車でステアリングもすごく握りやすいですしこのインターフェースでシート自体もすごく座りやすいあのスポーツシートっていうやっぱり言うだけあってパブリックのスポーツシートっていう名前が付いてる、えー、シートなんですけれども、まあ、普通の通常のやっぱりトヨタの車トヨタの通常の乗用車の車よりはこう深めに作ってあるので。 あのシート自体のこのホールド性の高さで座面自体も、えー、角度がついていて、えー、足, 足をこう持ち上げてくれるような少しこう勾配がついてるんですでそこで、えー、足が疲れないように足をしっかり支えてくれるようなあの座面 まあ、そういった設定にも座り心地にもなっているのであの疲れにくい長距離移動するにおいても非常に疲れにくいあのファンな車にえとなっているのではないかなという印象を、ね、すごくまあ感じたところになります。は い, といことでなかなかこういったあの GR アリスの、ね、1.6 リッターって結構あのディーラーさん結構少ないですね。私も久しぶりあの初めて えー、1.5L なんですかっていう話でね<笑>だったんですけど調べてみたらやっぱり2台ぐらいしか入ってないので、えー、エンジン自体もね 1.6L のターボになると手組みのエンジンになってきたりとかあと GR, GR ラインってほとんど生産台数としては少ないのでやはりディーラーに入ってきてる車の台数自体も少ないんですけど、まあ、その中でやっぱりこの RS っていうグレードもねあの結構まれなグレードなのかなってなかなか走ってない車だとは思うので、まあ、そういう意味で乗れる気 機会があったということにおいては、まあ、すごくそれはそれで良かったのかなということを、ね、感じさせてくれるそういった車になってるかなと思いましたと、はいうことで今日は、えー、GRRS GR の1 5ーの RS ですねでこちらのご紹介を今日はいたしました当チャンネルでは車およびカー用品最近では、えー、ガジェット系のレビューを強くやっておりますので、えー、幕開けであるとか、えー、グリーンファンディング、まあ、そういった 今までの世の中にはなかったもののレビュー等もやっておりますので、まあ、いち早くそちらの方の動画アップしておりますので興味のある方はぜひ登録をしていただけますと幸いに思いたします。